はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、SNS で見ててね、もうめちゃめちゃ行きたかったお店なんですけど、トメイチ屋食堂さんというね、ラーメン屋さんに来ております。こちらのお店はね、もうとにかく麺線が綺麗だし、綺麗なスープ、これもね、本当に魅力的でして、ずっとね、この撮影で伺いたかったんですが、今日はね、念願叶って、えー、お伺いすることができました。で、本日いただくメニューの方はですね、通常に提供している4種類のラーメンやつけ麺、そして、 限定で提供していたつけ麺の丁寧、ね、5種にご飯物だったりとかいろいろねちょっと楽しんでいきたいと思いますんで商品の方はねもう注文してありますので到着するまで少々待ちたいと思いますということでただいまね1杯目到着いたしましたこちらが寒冷醤油そばでございますうまそうもうねだいぶお腹も空いておりますので早速いただきますよいしょ うまい、うまい、うまいですね。めちゃめちゃうまいです。牛系の数がだいぶ入れてある感じなんですね。そうですそうですなんか複雑な感じですけど本当に優しくて、甘みもあって本当に美味しいですね。これ牛<笑>もいろいろ入ってるのはわかるんですけど、ただどれが強いとかじゃなくて本当にまんべんなくバランスよく、そう香りがすごくよくて。 続いてこれ麺かなこれよしよいし ょ, い, しょいただきますうん、うんあーうまい<笑>結構ねかすりつも高くてもちもちしててしっかりとねスープも吸い上げるんですけど何よりねコシがそれでもしっかりあるんですようん すっごい合う、うん脂感香味脂感動物系のねほんのりとしたうまみとか甘みこれのねバランスがものすごくいいうんうんうんちょっとこれずっとね気になってるんですけどチャーシューこれ。 見えますかね、このトロトロのチャーシューうます<笑>うーまっ柔らか、溶ける<笑>、ね、<笑><笑>うまいっす、<笑>全部うまいです ちょっと玉ですねうわーあーいいわー半熟具合見てくださいもうね見えるかなこのトゥルト<笑>最高の仕上げですね<笑>うーんトメイチ屋さんね卓上の味変調味料を豊富にあるんですけど忘れてたぐらいがっついちゃいました美味しかったありがとうございました 続きまして、えー、注文させていただきましたのが濃厚中華そばに餃子をね合わさせていただきました、うん、もうねめちゃめちゃうまそうに杯目も<笑>いただきますこちらもちょっとスープからいただきますああうまいこっちは昆布強く感じますね いろ濃厚とかそういう意味じゃなくて。いろいろ取り入れたら。はい。いろんなのをミックスしたっていう意味の濃厚うです。うーん。だから割とさらっと食べやすい。そうですね、はいで。またこの昆布の独特のほんのりとした酸味っていうんですか ね, ね。それが後味にスッと抜けていくので、はい、すごく濃厚系じゃないぐらいも食べやすさが。これ美味し い, い, <笑> い, いですね。<笑>うん。うまい、うんな。いうん。本当ね、今お話にいただいた通り。 濃厚系なんだけど普通のね濃厚の意味合いと違くてタイタンとかねすごく冷えれをしてるわけではなくて材料がねもう増えてて、まあ、いろんな意味で濃厚ってことなんですけど全然バランスも淡麗と変わってきてこれもね美味しいですうんちょっと目、ね、いかしていただきますよっ これ、濃厚麺違うんですかいいいや、や麺一緒ですす、ね、このっっっぱ全然感じ方ががががりまううううととてたるななんんか小麦ぽ甘みみ広けど あ, 実はあれ濃厚になるともうちょっとキレが増してそうです、ね、あ違 そしたらそろそろねこちらの大判の餃子いただきましょうそのままでいただきますうん肉汁がすごいうまっうまい続いてちょっとこちらレアチャーシューですね いい色しうまいうまいまたこの浮いてる小足ネギこれがねいいアクセントですねそしたらせっかくなのでこちらね揚げエシャロットいただこうかなと思いますうまそううん うん、合うね、相当合うでこの餃子の調味料なんですけどお店さんのおすすめの調合があるみたいでまず醤油を1、お酢を3と、でラー油適量ということでかなりねお酢が多めの配合ではございますがこれがねご飯とかお酒に合うそうです。ちょっとこんな感じで 飲みたくなっちゃいますね<笑>美味し い, い、ね、そうなんですね、はい、あありがとうございま す, もす、ね、おありがとうございます注文していのたご飯物 も, も到着いたしましたこれうまそう本日の限定のご飯物をね2種ほどいただきましたカレーとミートソースということでめっちゃうまそうなんだけどちょっとねこのカレーが気になっております見えます ここれれ絶対ううううまいいででしょ、っだす円てぶ格ねんうん。 通常メニューもそうですけど全体的にこの単価が安いですよね す, よすごくコスパいいんようーんいやこんなうまいんだったらあえ玉頼むんだったらこっち頼んでるかもしれないなめちゃめちゃうまい<笑>止まらないんだけど<笑>どうしよう<笑>うまっいや濃厚だなこれ<笑> とということで、濃厚とね、カレー美味しかっ た, したこちらにちょっとミートソースは頂 い, いたんですが、うん、せっかくなんでね次のラーメンと一緒にいただこうと思いますこちら柚子こしょうですねうわー美味しそうありがとうございますめちゃめちゃ綺麗ですねということでただいまね、えー、3杯目到着でございますこちらね見えるかなこれもうシンプルなね塩かけそばなんですけど正直ね値段が信じられません500円でございますめちゃめちゃ安い<笑> これ本当にその焦がし系のいい香りそれとだし感匂いで言ったら今まで3種類のラーメンの中で食材の香りっていうのかなそれの立ち上がり方は一番すごいかもしれない早速いただきますこれ火になっちゃうなはあうまっ<笑>えー、そうだかこれ うまい<笑>うわすっごい蒸し系の香りとかものすごく強く感じるんですよこのね見た目に反して本当に濃いめのだしのいい香りするんですけどこんなにもね透明なんだよねすっげえうまっ 個人的にはあの、三種類のラーメンの中で、一番衝撃的かも、もう色味と見た目に反して、その。旨味の濃度というか、濃さがすごいですね。塩としての旨味が本当にしっかり感じるので、そう薬味とかぐらいしかないんですけど、本当に満足感が。もう、すごいですね。うーまうん。いや、うまじい。ちょっとこれ、ね、ミートソースもいっちゃいましょうか。うわー。 ね、次ミートソースこんな感じでございますねうんうまいうわ全部うまい正直ねチンタンとかこの塩だからと思ってミートソースにね味負けちゃうかなと思ったんですけどミートソース食べた後でもこっちの方がうまみが強い<笑>すごいね う, ーんうん危ね忘れるとこだった味変にこれ柚子こしいただきましたこれ忘れるとこでしたちょっとね味変していきましょう<笑>危ねえ危ね<笑>うん ね、やっぱり柚子胡椒って結構ね香りとか辛みそれに塩分が強いので普通はタロネーのラーメンとかに混ぜるともちろん美味しいし合うんですけど結構ね柚子胡椒に負けがちでもねこの塩かけそばに合わせると全然負けないもうベースが強すぎるすごいあーうまいこれも最後ですねなんかもったいないな最後うーん かけそばだと思って、ね、侮っておりましたがとんでもない一品でございましたごちそうさまでしたということでただいまね4杯目到着しましたこちらね昆布水つけ麺でございますが見えますかねこれこれ見てほしいんだよねよっ今ねこのひすい麺ということでほんのりね緑がかった美味しそうな麺ほんとにこの麺線とかもう全体的なビジュアルがもう完璧すぎるんですよねいややっとだこのつけ麺に出会えたの早速ねいただきます ちょっとね、こっちのカメラで皆さんに見てもらおうかこちらがね翡翠面麺ということで麺線も綺麗だし本当にうまそういやーちょっとまずはそのままいただきますあうまい<笑>うわーうまい<笑> 麺の張りとコシすごいしうまうん<笑>、うん、やばいなこれ漬ける前に食べ過ぎちゃうな これまた上に乗ってるトッピング多分刻んだ昆布なんですけどこれつけ麺昆布製つけ麺の中でも結構珍しいトッピングですね食感がねコリコリしてて麺と合わさると面白いねすごく組み合わせいいですちょっとつけ汁いただこういいよいただきます ん 昆布水だと元々、ね、もちろん麺の方に昆布の香りがあるんで濃厚系 の,、ね、その酸味の効いた昆布感っていうのはむしろ弱まってどちらかというとねこれ一緒にすると動物系の甘みとかうまみが広がるんですよねラーメンとつけ麺でも全然味わいと香りが違うめちゃめちゃうまい あメンマ美味しいこれ極太メンマこれがねいいねうんうん全部うまい今回ね大にしたんですけど一瞬でなくなっちゃいますね、うん、うわこれは。<笑> け汁の塩分も強すぎないので麺をドボッとつけても大丈夫だしその分ねよりだしの香りとかうまみの強さとかこれがねより感じられるのでなんかうーん色々お話ししたいけどなんか言葉に出ないわ本当においしい<笑> うん、うんうん、いやー美味しかったごちそうさまでしたということで こちらがね、本日ラストのメニューでございます限定のつけ麺なんですけどこれがすごいまたねこの麺見てほしいんですよ、皆さんに今日ねカメラ越しだと伝わるかわかんないんですけどほんのり麺が紫がかっててこれね紫芋が練り込まれた麺 ら, らしいんですよこんだけラーメン屋さんもやってますけどそんな麺聞いたことないめっちゃ楽しみそれ<笑>ではね早速いただきます麺行くしかないよねわあ、綺麗 紫芋の麺いただきます。 どっちかというとあの冷や麦とかのような感じにその小麦の匂いが全面に押してて乾水の香りとかは、ね、ほぼないです中華麺っぽさはいい意味でないというか本当にね小麦と素材の香りがしっかりするうまい麺ですねまたね締めてるんだけどもちもち感がすごいうまい<笑>またこの噛むと歯にくっつくような粘り気が徐々に出てくるのでこれがまた面白いですね<笑>うん うんうん、このまんまだとつけないで麺なくなっちゃいそうなんでちょっとつけさせていただきます<笑>鶏なんですけどパッと見の見た目の色合いは本当にあのかぼちゃスープぐらいこうオレンジがかったすごく濃厚なスープですねうまそううわ<笑>いただきます うわっうまっ鶏のシチューも う, そ う, そ う, そうほんとにポタージュとかシチューみたいなうまい<笑>うまいうまいへえいわゆる鶏パイタンとは全くの別物ですねすなんだろうん<笑>なんだろうなんなんだろう分かんないなんか洋食ですねほんとに、えー、すごいなおいしい 日、う、ざ、ん、<笑>しの量がとんでもないんですね<笑>きっとうん<笑><笑><笑>またこの漬け汁に入っているこの鶏肉ねこれがねうわあ大きいです<笑>うんちょっとこれチャーシューいただきました炙りの鶏肉で鶏チャーに自家製のラー油だそうです あ、今気づいた絶対使おうと思ってたのに楽しみすぎて生しミみ使ってない<笑>忘れてたこれね自家製の生しみこれ見えてるかなちょっと白飛びしてるんだけどさ生しミみがございましてちょっとこれをね鶏ちゃんにつけたいと思いますよっよっよっよっよっああ香りがすごいあら思ったより ううましびれも効いてるし青唐辛子の香りがすごくいいちょっとねこれ鶏茶をこれね生し味につけていただきますうまいでも山椒かなしびれ系のねこの鼻に抜けるいい香りと青唐辛子も入っててこのね辛いんだけど爽やかな香りがすごくね鼻抜けよくてこれめっちゃうまいかもしれない炙りもこれいただこう炙りもこれ生し味で 柔らか い, いや全部うまいなうん終わっちゃうのがもったいね<笑>もったいなく感じるちょっとねこちらの自家製のラー油にもつけていただきたいと思います あう ま, あうまおそらくねナッツ系が入ってるのでこのラー油辛いっていうよりかは本当に甘みとコクを足してくれる調味料って感じですねこれうまこれ最後の具材の卵とうんちょっとスープ割りを よ, よっ ほんのりゆうすいるのかな。うまっ、はあはあ。うん。うまかった。はい、あ、ごちそうさまでした。ということでね、ええー、ただいま五杯。まあ、ラーメンやつけ麺をいただいてきましたが、どれもね、ほん。 本当に美味しかった。節やね、煮干し等を使った優しい柔らかな醤油の炭麗ラーメンをはじめとして、こういったね、つけ麺、本当に、ね、創作的な色々な幅のある美味しいラーメンがたくさん味わえて、今日はマジで幸せでございました。本当にね、レギュラーメニューから限定メニュー、意外のね、ご飯物もそうではございますが、美味しいものだらけですので、ぜひね、こちらのとめいちや食堂さんで、いろんなね、美味しいラーメンだったりとか、つけ麺、皆様も食べてみてください。あ、はあ、満足感がすごい。<笑>